君は輝いてくいつたるて広大な宇宙に散らばったアンゴルモアカプセルの回収を目指し、正義のサイバトロンと悪のデストロンは日夜、争奪を繰り広げていた。 訓練のうちさ何も起きやしねえよこの退屈さに耐えることが、訓練なのさ<笑>なんてこったえアンゴルモーカプセルの反応キャッチしたわっやったぜナビ、どのあたりだちょっと遠いわよこの銀河系の橋の橋<笑>番が一か よし設定完了待てばカイロの日和ありってな行くぜブラックホールの危機。 どこも変わりうんちょうどいいな。 一度、中から見てみてと思ってたんだてめえはアホかはい、はいと、ありました、ブラックホール。重力が強力なために、あらゆるものを吸い込むとされるところ。電気、光、X 線も脱出できないから、黒い穴のように見える。一度吸い込まれたらおしまいなのよえー。でも、どうしてこんな危ないところにワープアウトしたのさだから、 アンゴルモカプセルの反応がこの近くのここ惑星 T4376 から出てるのこのままブラックホールに吸い込まれちまうんじゃねえのか時間の問題ですよこれは見送る一手でしょううんしかしどのような状況でもアンゴルモアカプセルを回収せよとの命令です本部からの指令に背くわけには。 そうだな、えー、でも相手はブラックホールなんだからナビ大事な話してんのに邪魔しないでよ惑星の陰に宇宙船があるわ<笑>どうやらデストロンの宇宙船のようねデストロ ン, トロンもしかしてやつら先に来てカプセルを回収してんのかもしれねえ<笑>あんなやつらには絶対負けないぜそうこなくっちゃうんそうだ。アンゴルマーカプセルをデストロンに奪われるのは 何としても阻止しなければならない出動 だ,、えー、や だ, や だ, やだ今回は突入カプセルからではまずい小型でシーガルで行こうイエス はてたところだな生き物なんて理想にないよ、うん、すげえ迫力だぜまったくナビタイムリミットはブラックホールまでの距離ブラックホールの重力パワーそして小型宇宙船シーガルのパワーを計算すると。 そうね。60分後にガンホーへ戻らないとダメみたい、うん。そうしないとブラックホールに飲み込まれちゃうわ。60分か。ギリなんじゃないのとにかく時間がない。カプセルを回収しよう。Yes! やっとカプセルを見つけたのはいいが、この岩盤の中に入っているとはなぁくそ当たって下がろうがんばれーがんばれーやっぱテストロンの奴らが来てやがったな邪魔な奴らだ排除するっきゃねえな行くぞ いッサーなななんだあっ一ん引こう。 待てカプセルが先だうんカプセルはこの岩盤の中かあいつらの攻撃でもビクともしなかった同じことをしていたんではラチが飽きませんだからもう諦めて帰りましょうよブラックホールがあんなに大口開けて待ってるんだからだが目の前のカプセルを放棄するわけにはいかないスタンピーこの岩盤を探ってくれ。 えーうん、しょうがないなどうやら内部にひびがあるみたいだなえー、っと、うん、ここだビッグコンボイここを攻撃すればよし行くぞ おお。やったー。カプセル回収完了。残り時間三十分。歩いて帰っても間に合わせ。よかったな。スタンピー。これでブラックホールともおさらばさっと。<笑><笑><笑><笑>さあ。シーガルへ戻ろう。 エーん<笑>そのカプセルは置いてってもらうぜそんなそう戦してる暇はないのに<笑>スリングの情報に間違いはありませんビッグコンボイをはじめサイバトロンたちはガン首をそろえておりますそうかビッグコンボイまでもなおい 逃がすんじゃないぞはい<笑>見てろビッグコンボイごとあのブラックホールの中へ放り込んでやるま あ, あ, あ<笑>サンダーボーンヘ、うん、ールバンカー、うん 愛してやるぜリングシールディナ・ビ、サイバトロンたちのいる惑星の近くを通りそうな小惑星はあるか探せあるわ一番近くを通過するのがこの9三五六よそれが一体どうしたっていうのうん<笑>少し方向を変えるんだそうすれば ビッグコンバイたちのいる惑星に命中するだろうその Q356 がなまあなんてことすっごい面白そうじゃないの<笑>時間稼ぎにはもってこいだ <笑>さあビッグコンボイどうする<笑><笑> <笑>全員無事かまあなんとか何だったんだよ今の衝撃は小惑星がこの惑星に衝突したなんてこったごっつんこってことですなそれよりブラックホール巨大になってないか近づいてるんだっつの急ごうやるぞところでスタンピー アンドロマーカプセルは、あの衝撃だよどっかに行っちゃったさバカ野一体さっきの衝撃は何だったんだまあカプセルが手に入ったことだしとっととこの星からズラがろうああうんカプセルを返しやがれけッどけスパイラルボーン デザイルうわ まだよまだカプセルは取り戻してねえのにマグマトロ 様, ママトロ様これでいいのだ お前たちよくやったな何ですってブラックホール突入まで10分みんな乗り込むんだああ！置いてきぼりをくわったらブラックホールへ突入だ間に合ってよかったぜ本当に発進準備完了発進 おいどうしたんだよパワー全開おおなんだよ故障かよそんなわけはナビ今計算しているとこよああすでにブラックホールの重力圏に入ってるわ何えー、っていうことはブラックホールから逃げられないってことか さっきの小惑星との衝突で、この惑星の軌道がズレスピードも速くなっていたのよもう、私としたことがこのシーガルのパワーじゃ脱出できないわ、はあうん、どうすりゃいいんだよ<笑>マグマトロンは、あの惑星ごとサイバトロンたちをブラックホールに放り込もうって作戦なのよさすがマグマトロン様そいつはいいぜ そのためにも吸い込まれそうになっている小惑星をあんた達たがいた惑星にわざとぶつけたのよあれもマグマトロン様がそりゃそうよ<笑>俺たちに被害が及んでいたら恐ろしいもうビッグコンボイ達はあそこから脱出できないええ惑星に接着剤でくっつけられたようなもんだからね<笑>ブラックホール突入まで 8分どうすりゃいいんだだからここには来ない方がいいって今さら言ってもしょうがない僕はあれほど止めたのにコラーダちが行くって言うからカプセルがあるんだしょうがねえだろ今になってピーピー言ってんじゃねえよ僕の意見を聞いてくれるメンバーだったら生き残れたのになんだとやるか仲間はあれはよそうよじゃあお前にいい考えあんのかよえー 外へ出て押しましょうか車の故障とは違うんだよああ、もう俺は諦めたブラックホールの中へ入ってやろうじゃねえかどこがどうなってんのか観察してやるよ男は諦めが肝心だ諦めるのは早い、外から押すか本当に外へ出て押すのいや、外からのエネルギーを利用すれば…まさか一か八かの最後の賭けだ 最後の賭けってアンゴルモアカプセルのエネルギーを利用するんだ。この惑星ごと移動させてブラックホールの重力圏から逃れようそうすればきっと、この小型艇も飛び出すことができるそんなことができるの何事もやってみないとわからない。確かに、少しでも可能性があるなら、試してみましょう。あ、そんならカプセルを見つけたあの、固い岩盤がいいんじゃねえかうん。行くぞ おおブラックホール突入まで、あと5分<笑>これでよしっと急ごう<笑>でも誰がカプセルめがけて攻撃するの私は遠慮しときます固定終了よしお前たちは船内に入ってろ、はあ、じゃあビッグコンゴイが心配するなさあ、早く行け でもビッグコンボ命令だいや命令だ 数えてんじゃねえよいずれにしろどうなるか分からんしっかりと捕まってろよブラックボール突入まで20秒191817 <笑>さらばだビッグコンボイ勇敢な兵士としてお前の名前胸に刻んでおこう。 アンゴルモアカプセルのエネルギーを利用するとはビッグコンボイめへァ、はあ、なんとか脱出できたぜでもビッグコンボイは あ, あ, あビッグコンボイ無事でしたかああよかったよかったでも骨折りゾーンのくたびれもうけだったぜ結局カプセルは回収できなかったしな だから初めから行かない方が何も成果が上がらなかったいやアンゴルモアエネルギーの凄さを思い知ったそれ以上に得たものも大きい私たちのチームワークと最後まで諦めないことあまた私らしくないことを言ってしまった<笑><笑>よし元宝へ帰還する ブレイクビッグコンボイがサルガス空間で行方不明になっちまったんだ人の上に立つ柄でもないですがこうなったらしょうがないこのロングラックが皆さんに指令しましょう超生命体トランスフォーマービーストオンズネオ第9話副指令ロングラックいきますよ皆さん鼻高々いや首高くして大丈夫か